はい、はい。何するんですか入ってるはい。今日は土地区があったので戻ってきたボックスを、はい、鳥が入ってたボックスを洗いますはいは い, はいはいはい土地区、ね、うちの育てたダチョウをお肉にして 僕か利益を得てたりするので。構築はあるんですね。一ヶ月に一回ぐら、うんうんうん、い。は、う、い、ん。ナ、う、イ、んうん、こちらのボックスに、お、あら、意外と綺麗、うん。こちらのボックスに。ダチョウを入れまして。輸送していただくわけですね。うん、これも。う入って閉じ込められたら、絶対に入れられないですよ。うん はいなるほど。なるるほど天井は抜けている 本当だ手が痛い、うん。はい。でもここここは頑張れば破壊できそうね。できる？気がせんじゃん。はい。ちょっと。<笑><笑>はい。初級生の人がいたらごめんなさい。ああ。はい意外麗ですね。そうですね。こんな綺麗ね。 いや、てっきりあの、ほら、ダチョウがね、餌を食べたり、ビビって、ダフンしたりするんで。意外と、ほら、箱の中、汚れたにするのかなと思いきや。今日、今日、結構危惧してたんですけど。今日、ガチガチの、ぜ。ね。すごい古そう。あれ。綺麗だな。これがひどい。 綺麗。あ、上がまくってますね。はい、今みたいにちょっと。ね、ダチョウのパワーで歪んでる。むんですよね。でも、箱自体は綺麗。めっちゃ綺麗。はい、栃木の日はなんと朝三時に起床し、四時に。出社します。で、これにかと。 気持ちよく、はい。ああ、ここぐらいか。でもそんなに比較的、うん、というかめっちゃ綺麗、うん。こんな風にね、この子のウンチですね、今回は。全然大丈夫そうだ、ね。これならユーチューブも怒らないでしょ。前回の滲みドロ動画やばい。はい。はい、ということでここから洗っていきましょう。はい。 いつか出したい、貯蓄の動画。はい、貯蓄の全貌が明らかになるのは、まだまだしばらく先でしょう、はい。そうだね。もうちょっと。なんだろう。僕らの信者が増えて、はい。何をしてもユーロサウンドに呼んだなったら、うん。ワニさんレベル。 最近乾燥していると思う、ね、日向 の, の中も湿度 10% こ、うんうん、れはそれで逆、ね、で昨日も一昨日も 10% パー<笑>、ねはい、どうしてもねダチョウが中に入って 川に行ってしまうので、うん。羽が詰まります。はい、羽の抜けるのも多いです、うん。農場長と僕は朝早くに出勤して、社、う、長、ん、と戦うわけなんですけど。と、う、も、ん、ちゃんは普通に8時に出勤して、うん、まあこういった汚れと戦っていただく、はい。そうですね。でも今日もうちょっとその強敵を覚悟してきた割には。 全然ですね。何が違うんだよ。めちゃくちゃ汚れてる時と。でも多分分の差だった人とあとはこっちかな。ちょっと入れる時に怪我しちゃったりするとすごい。ああ。今日最後の二話なんでしゃがみました か, か。しゃがんだけど。うん 農場ででもううズルズルズルズル<笑>こねないいのでぶち込みましたけどすごい。 怪我に見た。うん、すごいす。<笑>すごいいっぱいだ、うんう。相当これ抜けちゃ、欠けちゃったんで。 ああ、うん。結局。結局。出<笑>てくるのでおしします。はい。はい。ダチョウのトチブ、トチクボックスの中、輸送ボックスの中ですね。はい。天井はそうですね、空気の入れ替えとか、風, 風通しの良いようになってます。で、ダチョウの。 製品の色というか、みの色で大部分が構成されていますこのガチクボックス、輸送ボックスはうちのオリジナルなんですかね多分既製品ではないと思います他のダチョウを扱っているところはどんな箱を使っているのか気になるところなんですけれどもそうですね、うちはこんな感じで そうこれ開くようになってます。はい、はい。はい、<笑>この輸送ボックスの形状はうちのオリジナルですよね。そうです、ね。こうやって既製品じゃないですよ、ね。あ、既製品じゃない。 私が作ったんですご、ねうん、い。もっとでかかったかな。 一つの箱の中にぎゅうぎゅう詰めみたいなんでもどっちがいいんだろうね一つ一つ区切られてるのとお友達の顔が見えるのと決めてられるならお友達がいた方がいいんでけどパニックもやっぱりるょっと往復それえるぱり 個室だと静かかにるのな周りがドッカンバッカンやってたらもうドッカンバッカンするんじゃない にやられまだ100キロないのか。 前回と大違いだ。はい。次は皆さん。お待ちかね。あ、お待ちかねというか。水洗いですね。水洗いをしていこう。<咳>うん、やっぱりちょっと臭いますね。ダチョウが。 長臭木上臭獣臭はいちょっと匂いますがはい水洗いそして消毒やっていきましょうはーいポニカンもう疲れてますはいこちらの方に水が溜まっているわけなんですけど 本当だ。<音声> ね、その心配をしてたのか、うん、あ、でももう一回使われてるからあの、トラックを洗う場にはいはいはいはいはいはいはい は2000円で購入したんですけれども、なんと2、3回間違って洗濯機で洗っても大丈夫でした。ということで今回あるよですね。洗濯機で洗っても大丈夫なら、はい、高、え、圧、ー、洗浄機で洗って水しぶきかかっても大丈夫でしょうということで使ってます。大丈夫だ と, 夫だと思います、うん。7分間僕が。 洗濯機に間違って入れても言ってたので大丈夫です。はい。今回はあまり汚れが目立たない。社長もさぞかしきれいに使ってくれたんでしょうね。 いつもだったらこの扉の裏とか羽がべっとりくっついてたりうんちがね飛び散ってたりするんですけど今日は比較的というかむしろ今までにないぐらい嫌いですねなんならもう誰か笑ったんじゃねえって。 もダチョウの爪の鋭さがよくわかると思います。はい、ボックスの奥が穴が開くのはダチョウの爪が鋭いからです。外れた水が。私に突っかかりましたが。はい、<笑>大丈夫です。 はひたすら撮影に徹します。なぜならもう午前中にちょっと頑張ったからです。 外れた場所からピュッと。 撮る場所から出てるでしょっそっちに出てほしいんじゃないのよえー、<笑><笑>え。ね壊れたガス管みたいさっきまで出てたのあもう出なくなっちゃったってこと 壊れちゃった。壊れた。保証中。 まだある。なぜか。水が出てこなくなっちゃった。でも出てはいるのか。あ, あそこまでは流れてきてるんだもんね。圧力はでもあれだから、も確認のしようがなくない。流してないと。 <笑>きっそこの赤いレバーのとこまではきてるってことだもんね。うん来てるはず れが詰まるってある？ 内側とかいや、離れているということは。流れてはいるんだ っちかよ<笑>全部俺にぶっかかったから 閉よか っ, とった、うん、ししってなってよかった。<笑> はい。なんとか。直せました。お役に立てたようで。どうですかね。<笑>お役に立てましたけ、ね、ど。撮影してるだけじゃなくてね。たまにはちょっと、ね、役に立たないとってことでね。今, っ今頑張りましたけど。 おかげで左手がビチョビチョになりました。ちなみに<笑>スマコもビチョビチョです。 ないけど見つかりもいいでしょ 非常にね、何回もこのね輸送ボックス使ってると車掌が踏んで踏んで踏み抜いちゃうんですよねでこれは牧場です、ね、働いている牧場で働いているおじいちゃんに張り替えてもらったって感じですねあいいんな感じで通電を行いつつもあれ今ちとねお父ちゃんがバ踏んだらガクッてなりましたけど。 こんな感じで。そうそうそうそう。いい感じで飛んでますけど、楽ってなる、うん。そうそう、そうこの床も修繕が必要かな。うん、こ, こてるてるはい。木造の備品がね、我々で掃除しながら、修繕しながら。長く安全に使おうということで。 やっておりますこんな感じで牧草1つ2つ3つ上がっていくんですけど。 ままだまだね、洗うだけじゃないんですよねまあ洗うんですけど洗った後に、ね、ハンマーでいろいろ修繕したりするわけなんですよはい僕らが何をしゃべっててもエンジン音で活気されてるかもしれないけどはい、頑張ってしゃべります、うん、だね皆さんいつもはもうちょっと汚いんですよ 本当はこれ動画撮ってますけど、果たして YouTube に載せうる動画なのかっていう、ありましたけど、本当、もっともっともっと、噴尿でいっぱいだった場合は、載せることを断念しようかなとさえ思いましたけれども、今回は。 例にないほど綺麗なんで乗せれるかもしれない時々エンジンから異音がする時々エンジンから怪しい音が聞こえるんだよな 私を駆使して、あらゆる汚れを吹き飛ばしていくとも、ね、ちゃん、下はカッパを捨てるんですけどそれほどあの水しぶきがすごくて掃除便利なんですけどすっごい濡れちゃうんですよこれはまだ夏だったら、まあ、夏の日光のカンカンデビーの中やるのも大変なんですけど 期間的涼しげな感じでできるのかなと思いますけどまだまだ、まあ、今日とかはまだ寒いですけど寒い中やるんですねあ水浴びながら寒い中やるのは濃くじゃないですかはい濡れないためのエプロン カッパーいろいろね勤勤しながらやってますはい、えー、どうしてもねこういうね動画って説明室を出したいと一応そこはどうか 汚汚れれををっ飛ば し, すをしててがどんどんん落ちていくでよこ、はい、り1年 こだ、ね、この面だけは一番汚いのであれですけどここの面が今日の一番の標的でしたね 高圧洗浄機って便利ですよね。テールシャートがあるけど。高圧洗浄機を使っての掃除。汚れが消し飛ぶ球がね、ちょっとね。気持ちいいですよね。はい。 時間してるんじゃないでしょうかれああいう動にホースが絡まって面白いです、ね、おおこぶりついたふん汚れしっかり高圧燃料でけっ飛んでいくバンバンけっ飛んでいく いや今日の汚れは全然飛びについてない、ね、優しい。いやマイルドな汚れだ。いやマイルドな汚れってなんだよって話なんだけど。いや今日はすごいね。汚れがマイル ド, だマイルドはマ。ね。羽根ぐらいだね。まあ、前回はイレギュラーで いや本当に皆さんもっともっともっと実際はというか普段で言うともっと時間かかるしこんな高圧洗浄をやっただけじゃ取れないほどのね飛びついた汚れがあったりねブラシでこすったりしてもっと多大なる時間がかかるわけなんですけど今日は本当に動画に適している動画撮影に合わせた汚れ方 はい、動画を撮影するのを見越したかのようなすごい大丈夫そうですはーい。 が<笑>はいこれで声も通りやすくなったでしょホワイトノイズが仕事をしてくれると願っているけど。<笑> You're the same out o t e r サッチャーとかそういう問題 向こうであパンマそそここにあるからああるるんだって<笑>乗ってんの。 出ました。デカヌちゃんのハンマー。デカヌちゃん。<笑>ここら辺だった気がするな。 もう当たってない。上はなんかどちらかというとこ、これが上が下がってるけど、ね。下は。下はこういう感じかな。こう、上、こう、上にねあれ。上だ。下は当たっていない。全く、横から見ると。本当だ。はい。<笑>上か。上を下に。 うん。うん 難しいなな下今度は下ずってる。やりすぎた。ちょい上ですね。一<笑><笑>回多かった。 ありがとうここだけでオッケーしていきますハ ン, ハンマータイムハンマーハンマー。ハンマー あってればいいな。うん プール1個しかないのかなもっとあればいい、ね ですね、水の浄土1杯分ぐらい溜まるとなんと、重いものがありますはい浄土、はい、に水を溜めましたということでともちゃんの帰りを待ちましょう これってね、遠くでともちゃんが喋ってても音入るんですね。私の一人分。そう入るんですよ。用意しょとか。しまうそうこの間さ、はい、あの、はい、俺にメスの楽園任せてさ。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 とかですね卵の消毒はオキシリンクっていう酸素系のことは全然違うよ。まですって皆さん、はい、<笑>よしじゃあ今回らこっちかなこれだったら多分肩にこうしながら撮影しながら多分できる本当うんどっちもどっちだけど頑張るジョロは大変だと思うはい頑張る で, で ここに入れはいはいはいは い,、はい い, はい<咳>、やっていきます<咳>さぁ、早く終わしてたまちゃんの乗に向かおう<咳>出た出た出た出た あるい、ま、今あるい、ま、今あるい、え<咳>。お盆のような月きか。はい。これ今需要あるんですかね。なんだ、コ<笑>ニタんの方はいるんかね。 はい、どーンと壁1個ずつしっかり消毒していきますまた来月もねこの箱使うので綺麗に次のね場所が入っても快適に輸送をね輸送の時間をね快適に過ごしていただけるようにそうですね はい、快適なお時間を快適な輸送の旅をお過ごしくださいということで少しでもねきれいに整備しておりますはいいつもコニーさんがおーちゃんの作業を撮影しての。 動画になってるんですけど、うんね、日曜日の作業であったり父ち、うん、ゃんがいない時の朝の日の見回りであったり、うん、こんなふうに今後もお送りしていきたいと思います、うん、今回の動画ちょっと長いかもしれないねどうした、うん 心配になったらしい。信用されてない感じ。停止しながらする。確かに。<笑>あ上部だとね、すぐ中になくなっちゃうよね。本当マジでありがてえ。<笑>簡単な方を僕に譲ってくれたらしい。優しいですよね。 ダチョウのヒナを見れてみそばたもねとっても優しいんですよ。ダチョウのヒナ、しっかり。道端の猫ちゃんしっかり。やば、これは、やば、このこの面だけはこの面だけはやらせてくれ。ああやめて途切れだ途切れないで食べ終っちゃったの。なくなってないよね。まだいけるよね君。ちょっとちょっとなくなったの。 なくならないで、この面だけは。この面だけは頑張って。泡なんてふかないで。あ、いいね、もうちょっと頑張れ。え、なになに、お、いけるいける、頑張れる、る<笑>あ、これ炊いてないってやつ。 ここまで来たってことそうそうそう早いな確実に浄土の方が早いじゃねえか早いねでも上の方あんまりできてない、うん、はい、皆さんお待ちかねですねはい、お待ちかねでもそれだと上に伸ばせるからいいよね確かにそ ん, なそんなに上まで汚くなってはいないんだけどさ、はい 消毒液かぶったえ、かぶってないたあ足りない正しい別に補充して残りと こ, こだ皆さんお待ちかねのねはい。は い, はいありがとうございますなんと便利だうん、そうこれでいい買い物 い, いつ買ったの あ、俺いたわいたあの車のタイヤ消毒するのになんかいいのないかなみたいな、うん、うんうんメリだよ、ね、そうだねいい買い物ですこの間、あの難者の消毒をさ浄土でやってる動画あったじゃんうんうんあれね。なんかつけたっけ自動噴霧器を使いなさい<笑> 自動噴霧器ってこれのことですよ、ね、そう<笑>あるんですけど車両平社長だったように替えっていう話ですねそうじゃない、ね、だってね自動噴霧器でやってればともちゃんが被ることもなかったもんあれはでも混ぜてるそうだから同じかないや同じじゃないかもしれないけど皆さん気づいてます 動画の最初と最後の私の学校が変わってそうなんですよ気になったらもう一回見てねよいしょはいそう目に入ってはいけないものが入ってしまったんですねあでも全然大丈夫だったあの後よかったよかった安全然できた 余計視界がクリアになったりするな、ね、そんなこと<笑><笑>視界がクリアに汚れが落ちた便利だ な,、うん、なんだろシャボン玉駅や っ, やったらシャボン玉飛ばせないもん。ああ。最後の方は泡吹いてたから、うん、勢いがちょっと強すぎるんじゃない はい、消毒して、来月も快適な輸送の旅を、うん、ダチョウに<笑>。お届けしましょう。やっぱり、衛生的にはね。ね、うん。一応ね、なんかちょっと先、ぐぐちから、なんか、入っちゃったりしたら、よく。いくら免疫力が強いと言ってもね。うん、外から強くても、中に入られちゃ弱いかもしれないですね。うん そうね、上の方が確か圧倒的には速いですよねちょうど上からジョバーッて抜くでし ょ, う、ね、そ, う そ, うょうそうそうそうそうあとそこのさ新しい木の板さ濡れてんのか濡れてないのかよく分かんないしねうんいやでもこちでこの新しい汚れ落こしがさいのがさ、ね、新しい床のためな 新しいから、まだ汚れがこびれつかない。そうん、綺麗に起こせって気持ちいい。そう、変な傷がないから、ここに汚れが入り込まない。 ホースだけでこっちにいるやつを全部きれに吸上げてくれるたちゃんの10秒シャンプーとかリンスとかさ<笑>、ね、絶対欲しいでしょいいはいお疲れ様でしたお疲れ様でしたではでははい終了ですねはいお掃除終了ですありがとうございます